今このようにして、その中国女王三法であの行列を計算して、上段を行いますという行うアルゴリズムを示しましたので、じゃあこれで実際に計算量がどうなるかということを見積もってみましょう。えー、先ほどこれまでに挙げましたスライドの各ステップの計算ステップ に, 従うに沿ってですね、計算量を見積もっていきます。 えー、とまず、ステップの1ですね。この、ステップの1の n1 から nk という方法を決める部分は、これは、あの、あらかじめ求めておいた、あの、素数。あ一応、ここでは、あの、あらかじめ素数を求める、求めておくという、あの、過程を入れておきます。あの、まあ、あの、言われたから素数を計算する方法もあるかもしれませんけれども、とりあえず、ここでは、素数はあらかじめ求めておくという過程を入れますので、ここでは新たな計算は発生しません。 で次の2番目のステップですね。その、えっ、ー、と、まあ、与えられた A と B の各成分を、その与えられたこう NY で割った上位を求めるという部分なんですけれども、まず、と一番外側のループですね。これはあの、項の N1 から NK までこう取り替えて繰り返す部分なんですが、この一番外側のループは軽快、 行いますがこの k というのは θ、えー、の L というふうに決めておきましたので、ここで の, あの繰り返しの回数は θ の L で見積もることができます。で、えーと中、中のループですね。この中のループは r と t がそれぞれ1から m まで動きますので、中のループの繰り返しは合計 m 二乗回となります。で、一番問題になるのは、この中ですね、このループの中にあるこの airt と birt を求める割り算の ここではですね、長さ L の多倍長数を単成度数で割る序、えー、算となっておりますと。長さ L の多倍長数はこの、えー、と A の RT 成分、B の RT 成分ですね。それから割る方の NI っていうのは単成度数であるというふうに先ほどあの宣言しましたので、えー、こういう計算になっていると。で、この時の計算量というのは割られる多倍長数の長さに比例しますよということを以前やりました。何回か前にやりました。 別にここの計算量はシータの L ということになりまして、これを合計しますと、合計というのは、このシータの L にですね、このループの回数をかけてみますと、このステップ2の合計というのは、シータの M2 乗 L2 乗で計算量を見積むことができます。まず、ここのステップでしょうかね。はい。じゃあ次に、とその行列の各成分の乗算、あの積を求める、積の各成分を求めるところなんですけれども、 まず一番外側のループはやはり n 素数の法 ni に関する繰り返しなのでここはループの回数が軽快したがって θ の l で見積もることができます。で、ナブモノは r が1から m までの繰り返しと t が1から m までの繰り返しが重なっていますので、まあ、あの行列の各成分に対してですね計算を繰り返すということなんで、まあ、ループ m2 乗回あることが分かます。 で、問題になるのは、このそれぞれのループの中で行われているこの c の i の rt を求める計算が一体どのぐらいの計算量で行われているかということなんですけれども、まず注意すべきことはですね、これ、の ni の項を ni とする常用感で行っておりますので、全部のここの計算は単精度で行われているということに注意をしてくださいで。単精度の乗算が m 回、それから加算が m-1 回ですね。 行われていますのでここの計算量は θm と見積もることができます。で、この θm の加減乗除の計算量にですね、このループの回数をかけますと、このステップ3の計算量の合計は θ の m3 乗 L と見積もることができます。で、最後、えー、と中国女王三宝のステップですね。で、ここはあのまずループがあったんですが、このループは、 えー、R が1から M まで、それから t が1から M までということで、これ、あの行列の各成分に関するループですので、ループの回数は M2 乗回であるということがわ、ね、かります。で、そのループの中で行われている中国女王三宝の計算量なんですけれども、まあ、これはあの何回か前にですね、この中国女定理の計算の次の回で行いました見積もりに従うと、これシータ θ の L2 乗で見積もることができます。この詳しいところはまた、あの これ何だったっけっていう人はまた前の授業 の, この復習をしておいてください。ということで、この θ の L2 乗にループの回数だけ繰り返しをかけることで、このステップ4の計算量の合計は、これごめんなさい、O になってますけど、θ でいいですね、θ の M2 乗 L2 乗になることがわかります。で以上をまとめますと、各ステップごとの計算量が出ましたので、これをこう書き出しました。 えっ、ー、と、ステップ1は特に計算量はなしと。ステップ2がシーネの m2 乗 L2 乗。ステップ3がシーネの m3 乗 L。ステップ4がシーネの m2 乗 L2 乗。ということで、まあ、合計としましてはと、シータの m3 乗 L プラス m2 乗 L2 乗ということになるかと、あなることになります。で、まあ、これあのー、 一応シータのル三乗エ M3 乗 L とえ、プラス M2 乗 L2 乗にしておいてというのは、あのー、えー、っと、まあ M、M、ムそうですね、えっと、M の、 いい M, M と L のですね、まあ、やっぱり値によってですねこうあの評価が異なってくることがありますので一応両方 の, あの項を残しておきましたけれども従来の3法が、えー、とシータの M3 乗 L2 乗だったのと比べますと、えー、例えばこちら の,、えー、とあの基準六乗3法で の, その計算量の見積も二2項目は、えー、と M2 乗 L2 乗になっていてこの M のべきが1個減ったりするんですね。 ですのでその分だけ効率化が図られているというふうに見積もることができます。あ と, あとその新しい計算量の見積もりの1個目にしてもこれ M3 乗 L ですから従来の算法で M3 乗 L2 乗と比べると、まあ、あの L のべきがですね1個減ってますので、まあ、その分だけあの、まあ、計算は効率的であるというふうに見積もることができます。ということで、まあ、全体としてその中国上識算法を使ってですね従来の まあ、掛け算、行列の掛け算に比べると、まあ、効, の効率が測られたというふうに結論をつけられます。ここまでいいでしょうか。一応ですね、あの最後はこの中国女三宝による行列積の計算例というのを示したいと思います。これはのテキストの例題 4.70 というところに載ってありますけれども、 あのこの辺ですねちょっと皆さんに注意したいのはあのテキストにも誤植がちょくちょくありましてあの特に行列の成分などであの誤ってる部分が若干あるかもしれませんですのであの皆さんもし計算していてあれあのこうテキストの計算結果と違って自分が間違ってるんだろうな間違ってるのかなと不安になった時にはですね 多分5分5分の確率、半分半分の確率で多分皆さん合っている場合があると思いますので、一応、周りのお友達などと、見の、してみるとよろしいかと思います。え、ということで、この例題では、あの、A と B としてこのような行列が与えられております。で、と、まあ、この A と B の、その各成分の上態として、ラ a r g M イコール12ですね。それから、えっと、この A と B の行列のサイズが3ですので、 えー、と2のラージ g e m 2乗かける m というのがあの864と出ますで、えーと。864を上回る M に対してですね、その N1 から Nk を満たす、あのまあ、互いにいそうな整数ですね、N1 から Nk を求めますと、この場合はあの整数を3個用意してで、N1 を9、N2 イコール10、N3 イコール11というふうに計算を進めていきます。 で、これで、えー、と N はですね、9×10×11 で990というところで、中国女3三法を実行するわけですね。で、えっ、ー、と、まず、これは、あのー、9を法とするあの計算なんですけれども、えっ、ー、と、これ A、左側 A、行列 A の各成分を9で割った乗用で表した行列を A モード9と書いてあります。B モード9も同様です。 でこれによって、その、まず A と B それぞれの各成分を Q で割った乗与で表された行列を求めて、でそれを掛け算を行うわけですね。掛け算を行った結果というのは、この AB を、の各成分というのはこの AB の各成分を Q で割った乗与に等しくなりますので、でそれはこのようなあの下にあるような行列となります。 で同様にして、その10を法にとったとき、B を11を法にとったときで、この各行列のですね、成分がこのように計算されます。で、最後にと、まあ、ここはかなり大幅に省略しますけれども、その AB モード9、AB モード10と AB モード11の3種類の行列の結果から、その各成分をですね、中国女王三を用いて復元すると、まあ、AB の成分としてあ、AB としてですね、この行列を得られるということになります。 この辺はあの多分皆さん各自で計算してもらうとその、まあ、どんなふうにこう成分が含みされるかというのが分かるんじゃないかと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい。というわけで今回はですね、このモジュラー散歩と呼ばれるこの一連 の, そのアルゴリズムがどういうものかということを紹介しました。 でその中そのモジュラ散歩の中で特に今回はその中国量産法によるその行列の積の計算の効率化について説明をしまして、まあ、そのアルゴリズムとを紹介して計算量の見積もりを行いましたであのこの授業もですねあと残り2回になってきたんですけれども残り2回はその高速な乗算法という話をしたいと思います でえっと、次回、第14回はですね、唐つばの乗算アルゴリズムというものを紹介しますが、これ実はのテキストにはないネタで、あのこれはあの、まあ、この授業向けのオリジナルなネタです。でえっと、具体的には整数の乗算のアルゴリズムと、それから一変数多公式の乗算のアルゴリズムでですね、そのまあ、日頃我々がおこあのよく計算に使っているアルゴリズムに対してどのように高速化できるかと。 ということを紹介していきたいと思いますそれでは今日はこの辺で講義を終わりにしたいと思いますお疲れ様でした